はい、皆さん大変ご無沙汰しておりました私たち七色シミって知ってるかな<笑>あっ思ったより拍手小さかったあらあらもう一回あげよう七色シミ知ってるかーい<笑> あ, ありがとうございます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 ピロリオークよさこい2022笑う角には服着た生良しみの皆さん、ほなぼちぼち参りましょうか。につらと人を向いい こ, <笑>こんな青天のもとで。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 応援してください。っっっさあ、ここから七色尻らしさのお披露目でございます。どうぞ皆様、ますます良いお年<タッ><タッ><タッ> も「そこから笑っちゃおう」「いっても立ってもいられない」「刻むリズムにグー」「青木の虹の蓋」